公文構造公式 YouTube チャンネル、メインチャンネルをご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルはとても久しぶりのアップロードになりますけれども、今回もできたばかりの新作のメイキング映像をお伝えしようと思います。よろしければ最後までご覧ください。今回も同じ映像で2つの動画をアップロードしています。こちらはナレーションというか、解説というか、雑談というか、独り言というか、そんな感じの動画になります。 メイキング映像だけをじっくりゆっくりご覧いただきたい皆様は一つ前にアフれこなしの制作過程と音楽だけを収録した動画をアップロードしていますのでぜひそちらをご覧ください以前アップロードした作品のメイキング映像でかなり事細かく制作過程をアップロードしたので今回は割と大まかな制作過程動画になりますといってもメイキング映像はどうしても毎回同じような映像になってしまいますけれども大丈夫でしょうか 今回はちょっと最近テーマのセーラーラ服の作品です今の段階では目線がこちらを見てるんですけれども完成形は少し雰囲気が変わってきますそういう制作途中の変化なんかも楽しんでいただけたらいいなーって思ってるんですけれども動画ではすごくサクサクと進んでるように見えるんですけれどもこの作品も1ヶ月半か2ヶ月ぐらいかかりました。もう本当に我ななががら筆が遅いなと いつももれてるんですけれども今ご覧いただいているのは肌の陰影をつけているところなんですけれども制作上一番時間がかかるというか塗っては乾かし塗っては乾かし真珠が生まれるがごとく薄い層を何層も何層も重ねているんで本当に時間がかかりますでもこの技法なしでは私が求めている肌質というのは生まれないんですね。このの技法にたたどり着いたのは 文楽人形を扱っている方のお仕事をお手伝いした時になんか私の作品でちょっと硬いような冷たいような人形のような肌質を表現したいなってちょうど思ってる時にそのお仕事をお手伝いしたんですね文楽人形とか日本人形というのは5分を煮革で薄く薄く溶いたものを何層も何層も重ねて一つの肌ができているということを知って もしかしたら私が求めている肌質がこの方法だったら表現できるかもしれないそうやってたどり着いたのがこの肌の作り方なんですどことなく日本人形のような雰囲気が漂っているのではないでしょうか、まあ、見る方によってそれぞれだと思いますけれどもなんか肌の説明をしてるだけでもうこの動画も終盤に近づいてきましたけれどもまたこの作品の コンセプトとか思いとかそういうのはココアートチャンネルの方でじっくりとお話ししたいと思いますのでまたそちらもご覧いただければありがたいと思いますこのスタンプを使う技法も私の作品では定番になってしまいました昔は作品に書を書くこともあったんですけれどももう最近はすっかりスタンプになっています半個というのは 日本独特の風習でもあるんですよねそういう意味もあってハンコを使ってるんですけれどもまあそれとは別に絵の中に文字を入れて一つの画面を構成させるというのは日本ではもう昔から行われているものなんですね日本が元祖と言ってもいいくらいの技法なんですけれどもそんな感じで日本の美術の歴史とか日本の歴史をほんのり意識しながら 新ししいい技法を取り入れるようにしています若い時はそれほど意識はしてなかったんですけれども年齢を重ねるごとに何か自分のアイデンティティっていうのをすごく意識するようになりました。という感じで雑談をしているうちにこの作品もいよいよ完成が近づいてきました。もう目に取り掛かっています いつも思うことなんですけれども一つの動画ではなかなかたくさんは話せないんですよね技法のこととか作品のこととか思いとかまたおいおいメイキング動画をアップするごとにいろいろなお話をしていきたいと思います今ちょうど画面では白目の部分を描いていますけれども影をつけたり明るい場所を描いたりしていますけれども前にも多分言ったと思うんですけれども作品を描いている上で最も楽しくもあり 最も緊張するのがこの目を描く作業なんですねつくづくやっぱり私は目を描きたくて絵を描いてるんだなっていうふうに思います今回は現実には絶対ありえない赤い瞳を描いていますけれども赤というのは古来より日本では魔除けの意味があるんですね昔の人は悪いものは口や目から入ると信じられていたそうです なので花魁とか舞妓、ま、さんとか芸者さんとか歌舞伎のメイクでは目何 か, かそういう日本の中での文化とか歴史も何か作品を書く上で後世に伝えていけたらいいなって生意気にもそんなことを思ったりしています今回ご紹介しているこの作品以外にあともう2枚赤い作品を同時進行で制作していますそちららの作品も完成したら このメインチャンネルの方でメイキング動画をアップロードしたいと思いますもしよろしければそちらもご覧いただけるとありがたいです今回は赤をふんだんに使った作品をお届けしましたけれども私と赤の関係についてはこの動画の一番最後のところで字幕と朗読でお伝えしております今回はちょっと胸の辺りに蝶々をあしらいましたこの蝶々にも私には深い意味があるんですけれどもそれはまた今度お話ししたいと思います その中心にはちょっと怖いですけれども目があります。皆さんの中にも心の目というのはあると思います。もしかしたら本当に見えているものよりも心の目の方がきちんと現実を見ているのかもしれません。ずーっと今回はしゃべりっぱなしで、皆さんもじっくりご覧いただけなかったんじゃないでしょうか。大丈夫でしょうか？セカンドチャンネルのココアートチャンネルはもちろんなんですけれども、こちらのチャンネルも多くの方にご覧いただきたいなと思っています。 よろしければチャンネル登録をしていただけるととてもありがたいです。目に光が入りました。このあとまつ毛を描いてこの作品は完成いたします。いつも毎回動画をご覧いただいている皆様にもそしてたまたま通りがかってこの動画を見つけてくださった皆様にも本当に心から感謝しています。今回は完成した作品をゆっくりじっくりご覧いただけるショットをこのあとにご用意しております。 皆さんにはこの作品がどのように映りますでしょうか。拙い喋りっぱなしのメイキング動画はいかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。 レッドチャイルドという固定をして以来たびたび赤い子供を描くようになりました日本で赤はラーより魔よけの色とされていますそんな歴史深い色だとは知るはずもない幼い頃から色に迷うと私の中の無意識と意識の両方が赤を選びますそういえば今身の回りを見渡しても作品はもちろんワードローブにもキッチンにもところどころ赤いものが点在する もちろんむやみやたらに赤を多用するのではなく私の中の審秘感と美意識で銀にした赤だけが私の生活の一部になる<音楽>とにかく洋服や編み物特別な日のドレスやバッグに至るまでプライベートでも仕事でも私にとって赤は特別な存在 それは潜在意識が昔から赤い色を追い求めているからなのかもしれない私にとっての赤とは一体何なのかを幼少期に遡って考えてみる私にとっての赤は一番最初の我慢の色であり目の届かない憧れの色でもあった母の大切なシャネルの赤い口紅を隠れているその独特な異国の香りによいし 鏡の中の自分にうっとりしていた幼い私母に見つかってひどく叱られたけど嫌なことがあるたびにこっそりその口紅を塗ること気持ちを切り替えることができた変な子でした小学校に上がる頃高いランドセルが欲しいと言って親や先生周りの大人を困らせたことがあった 女性のマジックでどんなに赤色を塗っても全て漆黒の闇に吸い取り黒が赤に変化すること、えー、永遠にないことを悟りました大人になった今も心が折れそうな時いた日自分を奮い立たせたい時は赤い口紅や赤いドレス赤いハイヒールに頼ることが多い作品に赤を使うのは過去の我慢や嫉妬 コンプレックスと向き合う作業なのかもしれないので赤い作品には少々複雑な思いが入り込んでしまうのかもしれません、はい